ハッピーバースデ t トゥーユーハッピーバースデ y トゥーユーハッピーバースデ h a p p y b おめでとうございます。